前回僕はあのー、通常の炭治郎を選んだので、はい、ちょっと日の神でいきたいです今回は。いいですね、はい、あね衣装とかもうわーすごいバリエーションが。 まあでもちょっとスタンダードでー、ええー、日神 の, の炭治郎のパートナーを誰にしましょうか。いや、これはもう僕がやっぱりその発表された時、一番びっくりした村田にします<笑><笑>ま、えー。まさかの三戦。といまさかの三戦、今日は勝ってみせます。おお、にこの。ええー、可愛 い, い, い, い。根津子にしようかな。まさかやっぱり根津子に弱いですね。 ちょっと村田で。はい、はい、じゃあということで、えー、花江さんは、えー、日の神神楽の鎌戸炭治郎と村田になりますが、はいえー、対する日のさんキャラクター選んでいただいてよろしいですかまずはやっぱり煉獄さんですよねいいですね煉獄さんはすごいんですけど私がポンコツだからね<笑><笑>パートナーをね誰にしましょうか富岡さんも、えー、かわいいよしよし大福 校長さんね、はい、じゃあこの、えー、ペア、はい、タッグで選んでいただきましてですねじゃ あ, あの、えっと、ステージもですねいろんな場所も選べますので今日はねどこにしましょうかじゃあちょっとせっかく柱がいるので鬼殺隊本部で い, いです、ねはい、まさにね中国会議が行われた、ねえー、このね気さつ隊本部というところ で, ではまいりましょう、はい。お願いしますということでもうここからはですね 使、えー、同士というのももうガチで戦っていただけたらと思いますやばいですよこれ柱二人ってちょっと ず, いい<笑>ずるいんじゃないのこれよしお願いします村田さんえいいぞえ水車<笑>村田の水車が決まったごめん煉獄さん俺がポンコツだから<笑><笑><笑>これどうやったら避けられるんだょょょょょょょよいしょょょょよいしょよいしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし あさんに助けてもらったすごいわ アニメのシーンが再現されてる、ま、村, 田村田 で, 村田でいくやややややばばばばばいいいいいいいいいいいいいい危危危危危な危な危なな な, な, な<笑><笑><笑>すぐ2本目<笑>まずいまずい 三本選手になります。三本選手。ちょっと待って、村田さん、村田さん、村田さん出せないんだけど。<笑>村田さん出てくることもかなわないのか。<笑>おお、かっこいい。よ。やった、村田さんだ。<笑>ん村田さん<笑>村田さんに喜ばないでください。村田さんってやるんですから。来た。<笑>ああ。来た来た来た来た来た。来た来た来た来た<笑>行け。いいぞ。エフェクトが薄い。 何だこの必殺技<笑>かわいいああかわいい逃げるようにやばっあやった<笑>奥義ちょっとやりすぎでしょう<笑>やりすぎですよい<笑>かっこい い, <笑>やい村田さん生き延びたあやりすぎやりすぎ<笑>あいいぞ水車 無いだっーさん虫のなたわむれ。 いやああ倒せなかったあれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれいれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ 制作スタッフさんあああアニメ を, アニメをコマ送りで見てまますねねこれね完全に炎が出てる。 食べ待て待て。ああ！ああ！ああ！ああ！参りました。いい勝負。<笑>ポーズ強くなりたい。ならなくてはならないんだ。ありがとうございます。 さあということでもうね、えー、キャラクター紹介最後までもつれる戦い取れ高100点でございます<笑><笑>触れてみてどうですかいや楽しかったですねなんかやっぱいろんなキャラが使えると